みなさんこんにちは。ーんンチャー今日は何の動画をわかってたのかなーずっと実はね、ジョージョーの名前を翻訳するときに教えたいと思いますイエーイキャラクターの名前が面白すぎるよやっぱり、今シーズンの一番面白いのは ジョルノは聞いたことあるよねワンジョーンのワンジョーンのはこんにちは、おはようございます。だから、ボーンーは、美味しいということですね。で、ジョーンのは、日、えー、デイ。英語だったらデイですね。だから、このボーンを取って、ジョーノだけ。ジョーノは、あおはようってな感じですよね。おはようってね、の名前してる。 ああママは何ですかおはようたけしですと同じ感じですよでジョバンナは女の子の名前ですよだから男だったらジョバンニってあってたんだけどエタデの名前は「あ」って終わったら女の子私の名前みたいに「レオノラ」「ラ」だから「あ」で女の子 エドアルドオだから男とかイは男でも一番面白かったジョーフのジョアンナはもコスプレしたいのはもう名前のためだけですよでも日本人だけどちょっとやめようブ ル, の ブ, <笑>ブルーノ・ブッチャラーティでもこれは合ってるこれがブルーノは本当の名前ブッチャラーティは多分名字だと思うんですね私は聞いたことないけどまあイタリアンっぽいでブッチャラーティの 意味をしたんだけどそこまででないですね。オレンジをカーブを取るときにブチャーレというんですよねブチャーレじゃブチャラレって似てるでも多分関係ないかもしれないみんなのことね隠すタイプだったらちょっとコスプレやりたいなって思うそ<笑><笑>んなもんに思わないからで「レオネアバッキュオレオネはライオン」<笑><笑><笑><笑>こんなあっ<笑> はね、なんかお前を絶望するとの意味が違いなんか伝えないですね日本語がなんかなんだろうアバッキをなんか ち, ちょっと下な感じで落ち込むっていう落ち込むさ落ち込むさせる落ち込むするちょっと悪い意味みたいですよねでもレオニアンバッキは一緒な感じですと、うんってな感じ、うん、え意味これ意味あるっていうかあとはグイドミスタグイドグイド イド男の名前です。イドね。結構昔だと思うんですけどミスターミスターはねミックスという意味ですよねまあ普通だったらサラダをミックスするミストリンサラダなんか面白いな、な、何がミックスしてるのみたいであーこれが面白いフーボパンナコッタえあパンナコッタは聞いたことあるよねそうデザートだもん ね、有名なデザートイタリアのね超おいしい超ああやおいしいおいしいでもフーゴは聞いたことない フ, ー, フーゴのイタリアじゃない気がするフーゴパンナコッタ多分料理だと思いますナランチャギルガナランチャはナポリゴナポリベンだったら一つのオレンジ だから例えばね名古屋さん「ならん」とだ確かに「ならん」とかすっげえ似てるより今よくカンカンだからオレンジですっていう意味ですよねということでスキルかは全く意味わかりません<笑>全くそうそうギうスキルかギルかキルかギルかシルかギルかで私は超大好きなキャラクターでちょっと痩せたら痩せたらコスプレーやりたい 痩せたらね痩せたらね痩せたらね結構痩せたらねこれがやりたい「TrishUna」ウーナ「Trish がやっぱりがッツなだわ!」みたいなふうに大文字な感じになっちゃうねーやーくて Trish はねイギリスかアメリカの名前 TrishUna はイタリア語で考えたら「uno, ルー o three」数える時のナンバーそのだから「uno, ルー o t レ r e e は男な感じですよね 例えば女の子だったら「うな、どえて、てれ、うな」だけが変わりますだから「うな、らがさ」「ひとの女の子をうな」っていうんですよねでこ こ, じ こ, こじはね、意味がない。でここは、なんわからないけど全部食べ物の名前によります「ぽいぽいぽいぽいぽいぽいってぽいぽは「たこ」という意味 だから、タコはボールポーそれだけ僕はスタですあこれがねすげえイタリア人っぽいこれマリオズッケロマリオママメアママヨマリオイタリアンなイメージだったらマリオですマリオフッケロはえっ、ー、とサトという意味でスッケロのあとはさすがに サ ー, レサーレは塩という意味そうですね、ズクロがあるからもうサーレの塩も入れようみたいな感じフォルマンチョフォルマンチョはね、チーズという意味だよ、チーズ。俺はチーズですってなんか定義ができたらさ、うん、で、チーズという時にもうアメリカンとかちょっと外国のチーズだと思ってるんだけどイタリアのチーズって言ったらフォルマンチョ。 パルマめめちゃめちゃゃ美味しくくてて食べてくださいで、もう一つがねこれが食べ物ではないイルーゾイルーゾはねイルーデル欺きますという意味ですね欺きますまあ嘘つくということですよねイルーゾれはまだあ、かっこいいなって思うんだけど名前として使わないまあ大有名なクラットはねプロシュットプロシュット多分聞いたことあるよねプロシュット生ハムという意味そうイタリアの プロシュットと日本と違って全然違う超エしシやべ、ね、でもプロシュット、名前として絶対しないで次はペッシュペッシュはねあのフィッシュ魚という意味ウォーザーはペッシュたくさんは魚という意味一つだけだったらペッシュ二人だったらペッシュでこれはねまずちょうい好きなキャラクターメローネ。メローネ、超かっけえでもメローネはねメロンだもん名前 No. <笑>そう面白いメロ ー, ーネの次はギャッシクアイスという意味ですよね、まあ、まだまだねギャッショーっていう感じがああかっこいいってな感じになるんだけどまあ全部この名前はね名前じゃないね普段絶対名前としては使わないですねこれはかっこいいスクワードスクワードはねサメ サメという意味。その後は、これが本物の名前、やっと本物 の, のイタリアの名前。ティッシャーの。ティッシャーのは男の人気名前です。多分イタリア人はね、ティッシャーのメロがすぐ思い出す有名な歌手さん。そう、誰でも知ってるかが。いやー、懐かしいやな。で、また、また食べ物の名前っていうか、動物の名前。ええ、どうかな。カルメ。 カルメは肉という意味。でです。す<笑>。ただ肉です、アチェートドッピョアチェートドッピョアチェートはアチェートパルサニコとかサラダに入れるのソース、うん、ちょっと酸っぱいあのソースがあるんだけどサラダの時ブレッシングねドッピョはダブルという意味アチェートドッピョが全く意味がない、うん、一緒ね ューどくのいう意味たくさんソースで ま, だまだ食べ物の名前が出てくるリゾットネロリゾットネロはあのご飯黒いご飯という意味そうリゾットはねイタリアの特別なご飯なんですけどリゾットネロって聞いたらリソッ ト, トアレセッティエタコの黒い いい<笑>スミハ炭のりそっからでもリゾットニ、ね、ーなんで名前してんのあとはチョコラータ、まあ、これは簡単なんですけどチョコレートという意味あんいチャーハンですよねチョコラータであとはセッコセッコセッコという意味は遅いセッコあ私の反対ですね 私, 私は結構肉がプニプニしてるセッコがほんと こ, こがない 感じですよね、あとはねディアボロディアボロはかっこいいデビルっていう意味だからディアボロディアボロかっこいいでもう一つはスコリッピスコリピッピの意味は私もわからないけどたぶん食べ物の名前気がするということでジョージョの名前からハンブ分ジョは意味がなくて、えー、食べ物ということですイタリア人から見ると超笑う